2番乗り場を電車が通過します危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください2番乗り場を電車が通過します